3月14日の放送にはキング・アンドプスの平野市要が登場し、少年時代に経験した驚きのエピソードを伝説だらけの裏表年表として紹介。さらに、巷で噂されているビジネス天然疑惑についても検証を行った。デビューしてまだ10ヶ月にもかかわらず、土天然キャラが受けてバラエティ番組に引っ張りだこの平野。 一方で、小学生時代にはバレンタインデーに64個のチョコレートをもらうなど、ジャニーズアイドルらしいモテモテ伝説を持っているが、この時からすでに破天荒な行動が目立っていたようだ。幼春なじみからの証言によると、学校で階段を何段か飛ばして降りる階段飛ばしゲームが流行っていた時、負けず嫌いの平野が15段ジャンプ。 階段の踊り場から踊り場へジャンプに挑戦し、失敗して片足を重度の捻挫。しかも、次の日から松葉杖で投稿してきたにもかかわらず、怪我をしていない方の足で再度15段ジャンプに挑戦し、最終的に両足を捻挫する羽目になったそうだ。しかし、このエピソードを平野は全く覚えていないようで、なんでだよ。有吉覚えてるだ、ろ、普通 桜井とマックジンも呆れ顔。出演者のタレント鈴木奈々からも、本当のバカマジで最強、と驚かれていた。また、バスケットボールを野球のバットで打ち返そうとするも、ボールの勢いに負けてバットが顔に跳ね返り、チーまみれになったこともあるとか。さらに親友の証言によると、中学時代、牛乳瓶を返し忘れて返却しようとした仕様が、 教室の真下に手ぇ待っていた牛乳配達トラックに2階の窓からダイブ。するとそのままトラックは発車し、隣の市の小学校まで行ってしまったという映画さながらの出来事もあったよう。平野はその1時間後に、あぶねから、さらわれるところだったから、と何食わぬ顔で学校に戻ってきたというが、これには有吉も、あるこんな漫画 と驚きを通り越して脱力していた。ありえないエピソードは次々と飛び出し、うどんは一度も噛まないアナコンダスタイルという証言が出ると、平野が実際にうどんを食すことに、一本だけならまだしも5ケラ6本の麺を全く噛まずに飲み込む姿に、スタジオからは、A から。とどよめき、桜井もマジで飲んでるじゃん。アナコンダスタイルじゃん。 とけげんな表情を浮かべていたのだった。そんな平野は最近わざと天然キャラを演じているのではないかとの疑惑が持ち上がっていることを気にしているという。そこで平野が催眠術にかかるかどうかを検証。催眠術師の十文字幻月氏曰く、催眠術にかかりにくい人は理論的で計算高い、性格が多く、催眠術にかかりやすいのは素直で、 天然な人が多い。そうで、平野が催眠術にかかれば、本当の天然、である可能性が高い。検証を行った結果、平野は見事に催眠術にかかり、本物の天然、だと認められていた。ネット上では、ビジネス天然じゃないことが証明できたね。やっぱり紫陽くんは本物だった。という声がある。一方、本当に催眠術にかかってたのか怪しい。 どうせ演技でしょここまで嘘っぽい話ばかりだと催眠術も本当なのかどうか疑うと疑問を持つ視聴者も。とはいえ、洋順なじみからの証言によって、平野が普通では収まりきれない男だということは証明できたのではないだろうか。花山井の平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。